あーね声優1年目でいいかじゃあ新入生はい画角はもうどうやったってこれは緑なんですけど撮りますよー声優でしょ声優だとしたら私どんなポーズやってたかな私これやってたでしょよく。 オッケーなんちゃん<笑><笑>どうよ私さあのこのポーズよく や, やってなかったこういうやつやたたねやってたよねこういうやつどうでしよういいじゃないですか ね, ね確かにこの配信だとめちゃくちゃ黒なんですけどね若干ブルー味が入ってるんやけどまあでもさ男の人って 暗かったら黒っっってて言言ううし明るかかたら金んんんだもん<笑>な<んか笑>そのネタクラからさ<笑>もっとこの乙女の絶妙な色合いをみんなに分かってほしいの<笑>でもさ今直接会う機会がさないからさまあしょうがないっちゃしょうがないけどなんか想像でとりあえずあ若干ピンク味入ってるって言っとけばいいからそれだけ<笑>。<笑> わかるから、ちょっとそういう口のうまさっていうのはちゃんと身につけてね。わかりました。よろしくお願いしますよ。ちょっとピンクっぽいですか。あ、そうなのってなるから。<笑>分かってんじゃん。このブルーの中にもピンク若干入れてもらってるのってなるからね。それだけできっとみんなもっとレベルアップできると思います。 では<笑>えと、ハッシマムの皆さん番組の高評価とファミ通チューブのチャンネル登録さらにニコナモのコメントもいっぱいよろしくお願いしますさらにオープニングではもう一つ企画をやっちゃいますななみこうでーすはいここでは前回のおまけ放送でみんなにき決めてもらった衣装を皆さんに見せていきたいと思いますえっ、ー、と前回はえー、とみゆとよっとーが おすすめしてくれたイヤリングということなんですけどあれですねあのワグちゃんのパチスロの撮影の時にあの集まったのでその時に休憩時間に私がサイトを見ておりましてちょっとそこで、うん、見えるかな可愛いいなと思って見 え, 見えないか。で色がね3色あったの。 で、こういうクリア系と、白と、あとブルーがあったんだけど色を決めきれなくて、ミユヨピがそこにいたからどれがいいって言ったら、まあこっから暖かくなっていくしこのクリア的なやつがいいんじゃねえかということでこの色をその場でポチりましたどないでしょうかあ、ピンク入ってるって、これ入ってないよ何やってんの<笑><笑>全然入ってないじゃん 言言っっとけばいいって言うからおこですおこです<笑>まあこんな感じのねイヤリングを買ったりいたしましたよとやっぱりテイ図ズなんだよなそう落ち着くよなとか言ってその日は言い合ったりしましたはいではみんな満足したようですねそれでは番組を進めていきますななみの寝言最後まで起きていてくださいね